Can you do this? What? すごい。 お姉ちゃんちゃうおばさんや面白いけど、あんたが顔顔。お姉ちゃんもやりますお姉ちゃんは取れるもんね目開いてるか、目とかあれ、詰まってるよな詰まってる、どうやってる。ます詰まってるしゅんて、ほら くで抜くで<笑>タタ 抜, くで抜いてなんでベロ出せるの<笑> どこに来るかなっていう。やうその時間はいより短いるか 気似てるな。<笑>